あ、<笑>よかったよかった。<笑>どうもー。ちょっとじゃあしばらくこっちに。 ではあのそろそろ始めさせていただき、うわあ。ちょっと待って待ってくれよ。ちょっと 危, 危ない危ない危ない危ない。上げる気がなくなり、ちょっとあのこ今回は上げるんでちょっとあいしゃ、うわあわうわあ。もうやったもかったもかった。これこれこれ食べます。あの本日はお日柄もよく2019年令和元年のえー、10月の10日でございます。あの。 七公園のですね、あの、鹿は、あの、まず先に鹿が、あの、鹿せんべいの紙を食べちゃってますけど、あの、それは問題ないということなんですが、あの、私、あの、鹿に優しいユーチューバーでございます。あのですね、 あの、鹿、奈良公園の鹿の間でもあの私のことはもう評判ということでしてあの奈良に来るたんびに大量の鹿せんべいを鹿、ね、あの、やるということで鹿せんべい鹿も大喜びしておりますであのここにあの1万円分あの最近、あの、増税の関連でね、値上がりをしまして鹿せんべいはあの、1個200円ということになったんですけども、あの1万円買ってですね、あの50個ございますのであのこれをここう、こうやればどんどん鹿が来るはずなんですがいっぱい呼び寄せてみようかな。 こんな感じですね鹿をどんどんあのこっちの方に気づいて何かやってるぞとあの関心を持ち始めたところです来た来た来た来た気づいてるぞあそこでねあの鹿せんべいをちょっとしか持ってない観光客に、えー、タカルシカなどもおりますがこちらのもうおー来た来たはいどうぞどうぞあ皆さんをお勤めあああいへん申し訳ございません大丈夫でしたかああ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 上げても上げてもちょっとあの食べる勢いが追いつかないという感じなんですが、あのー、上げますね。皆さんね、あの、秩序を持って、えー、参りましょう。あの奈良公園のしは、あの秩序が一番の売りでございます。わあ待っああー、ま、あ、あああああああああった、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ。<笑>大丈夫かな、これ。ああああちょっとね、身の危険を感じる感じなんですけど、まああの、しかも皆さん食べてから、一応ゴミ拾いなどしてですね。 このお寿司がちょっと危ないね。圧倒的なこの数。もっと遠くからも呼び寄せましょうかね。はいはいはい、どうぞどうぞ、はい、食べましょう。じの皆さん。 今日も元気ですか。可愛 い, いね。はいはいはいはい。あ、可愛 い, い。あ、那覇公園とはなんとこ。みんな優しいですか。ばかりです。はい。モルコ。私の人望の厚さ取りはもうそう簡単なものではなくてね。ちょちょっと。これ海外の外国人観光客もあのみんな私がこんなことやってるから喜んでます。わわわ。 ちゃんと拾いますけどああ。 まあ、似ただから こ, こで割って、はい、う割った方がいいんですよ ね, ね先にこういうふうに<笑>あなるほどなるほど、はい、ありがとうございます<笑><笑> こうやっとけばしばらくの間ね、大丈夫、あの鹿せんべいの本当の正しいやり方は、あの砕いてやることなんですよ。なんだけど、ちょっとね、勢いが強すぎて、なかなか砕く時間がないんですよね。こうこうこうこうこれ。髪は後で、あのちゃんと拾いますんで。こうです、こう。雨を降らせよう。花坂か爺さんみたいな感じね。僕はあの。 こすちちょっっととついいいいいゃててかううだななうう気配りも欠せせませんまん、あ、にしてないと思いますけど圧力のトレーニングにもなります。 はいはいはいはいちちょょっっとっ と, 待とうはいはははい、はいいちょっとね数の鋭いう数が尋常ではなくなってきてあああまりうまく割れなかったなはいはいはいはいはいは こ, ここにここにあるのこ れ, こ, れこれを食べるんです危ない危ない危ない海外からのお客様になんてことしない外国のお客様はダメですよあの、日本に、ね、もっとお金を 落としてもらわないといけないからねよし、お、はい は, いはい、はいはいはいはいはいはいはいはいこう下、下、下、下下を下から食べるのここにこんな鹿せんべいをいっぱい割ったのあるじゃんねこみんな破片がね下の方に、あのなかなか食べてくれませんちょちょっと一回 プラスチックが、ね、落ちてたんで鹿が食べちゃうといけませんからそういうのはちゃんと管理してねあの、もともと奈良公園の鹿は神様のお使いということになってるそうでしてあの、きちんとねあの礼儀ある振る舞いをしましょ う, うわあああでもねちょっと思うんですけどあの、やっぱね神様のお使いをするんだったらもうちょっと神の使いをするだけに足りる 新しい品格を身につけなきゃいけないと思うんだ。これが、神の使いとして、新しい、その態度なのかどうかは、ちょっとまた神様の方でも、検討する余地がもしかしたら、あるかもしれないですね。おお、あ、待って待って待って待って待って、痛い痛い痛い痛い。待って、待ってよ。 大きくな数かったら、ね、<笑><笑>もうそろそろ。 亡くなりますから、ね、亡くなった時のことを考えないと<笑>あああ あ, あ, あ, うわ あ, あの皆さんにお知らせでございますけどもあのこれが最後でございますんでなくなったらもうご納得の上。 よろしくお願いします最後ですよはいはい、全部終了ですもうありませんありませんよありませんもうないですよないです、なくなりましたあ、ちょっとあった ちょっとあったんで上げます。終わりましたよ。いいですか？終わりました。終わりました。終わった。終わったのないの。もうない。うん、ありません、はい。こうですか？あ、あはい。終わりましたー。はいはい終わりました。終わりです。はい。本日のタイムサービスは終了でございます。はい。はい終わりましたよ。終わりました。はいはい終わりました。終わりました、はい。はい。終了でございます。 あ聞き分けがいいなあお辞儀してくれてるこんな、はい、あおーこんなこう礼儀正しくも本当にありがとうございますはい終了いたしましたんでね終了しましたおーありませんよありませんああ聞き分けの良い鹿ですこれいい鹿でしたねああ終わりましたちゃんと分かってくるのよかった<笑>この鹿一時期あのすべて私があの 支配していた時期があったわけですけど、まあ、どっちかというと、こっちがただ追いかけられてただけでしたけどねあの、奈良公園で1万円払うとあの、こんなふうにです、ね、あの一生忘れぬ、えー、思い出を作ることができますので、えー、皆さんも、えー、どうぞお楽しみにしてみてください。ああのどうもありがとうございました